えー、神奈川県人権啓発センターです。メールでこんな質問をいただきました。部ラグ解放同盟は反社になりますか。国地方公共団体の入札参加の際、必ず反社と関係ない旨の確認の書類を提出します。 また、反社の場合は下請けにも会社的には禁止です。もし反社であれば、大手を振って関係しないことが可能です。その他の団体はどうでしょうか。まあ、質問の趣旨としてはですね、ブラッグ解放同盟が反社、つまり反社会的、 団体であるかどうかっていうことなんですけどもまあ、結論としましては私はブラック解放同盟は反社だと思いますで、その理由なんですけどもまず反者とは何かっていう定義の話からしましょうかねまあ、一番わかりやすいのは暴力団です 警察が指定してる暴力団ならわかりやすいですよ、ね、で、まあ警察もね場所によってはそういうの企業から問い合わせが来れば あ, あの人は暴力団員だよって教えてくれたりするんですよねただまあそれだけの話であれば、まあ、反社なんて言わなくても暴力団がどうかっていう話で済むんだけどもでも実際反社っていうのはもっと広い意味なんです暴力団以外の具体的には。例えば総会や右翼団体 というものも反社に入りますねじゃあ反社の定義についてはこれはね結論から言えばないんですよね国会でそういう質問がされたことがあるんだけどもじゃあ政府の公式見解はどうかっていうとこう反社というものを定義するのは難しいとまあはっきり言えば反社の定義はないっていうことなんですだからまあぼんやりと社会的にねそういう反社会的なものと認知されているものが反社っていうことになると思うんです でそういう意味では例えば総会や っっていうものものやっぱそういうものだと認識されてますよねでそういういことがね、やっぱりクローズアップされたのが1980年代、まあ、特にバブルの頃ですねえ、例えば公民党事件とか佐川急便事件、東京佐川ですね、ああいう事件のことを、まあ、知ってる人どれだけいるかわからないですけども、まあ、僕よりね上の世代の人はよく知ってると思うんですけども、その頃に大変問題になりましたよね。 をするで総会屋っていうのは例えばその企業の関係者のスキャンダルなんかを総会でバラすぞって言ってで質問されたくなければお金払えみたいなそういう感じで企業からお金を巻き上げてたんですよねでそういうものがさすがに問題になってまあ今はかなり根絶されたんだけどもじゃあ完全になくなったかっていうとなかなかね難しいところがあります。皆さんんね例えば企業なんかに 何かねスキャンダルあったらそれについてねなんかこう SNS で炎上させたりっていうのは今でもあるじゃないですかまあそれであからさまに企業にねお金を請求したりっていうことはやりにくくなってはいるけどもただまあ別の名目でねちょっとねそのなんかこう調査委員会だとかそういうのに入るだとかまあそういう感じでお金を巻き上げるっていうのは今でもあってまあ総会や 2.0 みたいな言われ方がされてるんだけどもまあただ昔の総会ではもっともっとねあからさまにやってたんですね。 解放同盟童話関係についてはどうかとまあ例えば企業にね押し売りする本を押し売りするエセ同話こういうのは分かりやすいですただまあこれもかなり根絶されましたね岡山県の辺りにそういう同話文献保存会っていうねあからさまにそういうことをやってる団体があったんだけども警察に摘発されましたよね。 ただその、もう一つのエセ童話の手口であるその童話問題を口実に企業から、ね、何か仕事を受けて、えーまあ、公共工事の下請けに入ったりっていうのはそれはもう今でもありますよねあの、津市の自治会長事件なんかでもねそういうことがあったわけです。はい だから今でもエセドー話っていうのは根絶されてなくて、で、これは完全にもう反社っていうふうに認識されてます。それは法務省なんかも、エセドー話には注意しましょう、エセドー話は断固拒否しましょうみたいなこと呼びかけをやってるわけだから、当然それは反社というふうに認識されている。じゃあ、ブラック解放同盟はどうかっていうところなんだけども、まあ、じゃあ一般庶民の感覚としては、まあ僕の空気感ですよ、大阪だったら完全に反社です。もう解放同盟のことっていうと、もう。 これはもう解放同盟の茨っていうのはもうヤクザの大門と同じような認識をされている。で実際童話事業の時代なんかはもう相当それでねお金を稼いでたっていうことが事実としてあるわけだしで今でもね童話問題企業連絡会同期連ですね同期連ってまあ地域によってはいろいろ名前違うんだけども東京だったら東京人気連っていうんだけども。 まあ、どういう団体かっていうと、地名相関買った企業ブラック知名相関を、まあ、1970年代に買って、それで解放同盟に糾弾された企業が入ってて、で今だとまあそれ以外の企業も入ってますね、吉本興業なんかも入ってますし、コカ・コーラなんかも入ってるし、同期連についてどうかっていうと、あれもまあ反社と認識されてると思います。 えーとね、具体的な例を挙げると大林組っていうゼネコンがあるでしょあそこ同期連入ってるんですよで僕はねその株の総会でねそのことについて質問したことがあるんです同期連でどんな活動をしてるんですかと同期連にいくらお金出してるんですかって言ったら一切答えなかったですねでそれで役員がねなんかちょっと凍りついた感じでねでそれでいや答えられませんみたいなことを言うとねちょっとねウォッとね この会場が沸きましたよちょっと声上がりましたよ。えっって言ってそんな感じでなんか会場の空気が変わりましたよ。普通ね例えば何かいろいろあるじゃないですかね団体って言っても NPO だとか宗教団体だとか政治団体もあるけど例えばじゃあ自民党にいくら政治献金してるんですかみたいなことをねじゃあ大林組に聞いたからってまあ普通に答えてくれると思いますよ。でそれはいくらだって言ってもまあ別にねそれが悪いとかそういうことは 言わないと思うんですよやっぱり政治家とね関わるっていうのはさ公共工事やってる会社なんだからまああまり綺麗なこととはみんな考えないかもしれないけどもでも出すとが悪いかっていうとそれはなかなか言えないところがあるでしょでも同期券なんかについては一切答えられないみたいな感じなんですからそれはただならぬ関係ですよ。 あとは関西電力もね、あれも株主総会で質問したら、一切答えなかったですね、まあ、あれもただならぬ関係があるのに、えー、もう完全にその同期連なんかとの関係は無視してますね、こういうことについてね、例えば解放同盟関係の人はね、こう反論すると思うんですよ、いや、そんなね、反社会的な団体なら、なんでそんなね、名だたる企業がね、まあ、ソニーなんかも入ってるし。 松下電器、今はパナソニックはそういうところも入ってるし、いやいや、そんなちゃんとした団体だからそういう大手の企業が入ってるんだと、でね、自治体なんかともちゃんとつながりがあるんだって言うけども、そりゃ、ね、1980年代の総会屋だってそうですよ、総会屋右翼だって政治家とつながってたし、本当、大きな企業とつながってたんだから、だから、その大手の企業とつながってるから、だからちゃんとした団体ってこと、全くないですからね。 つながりはあるんだけども、企業側としては確実にね、それは後ろめたい関係っていうふうに見てると思います、で解放同盟に関しても、それは童話対策全盛期の頃飛鳥海事件とかね、あのあの丸尾勇事件とかありましたよね、そういう大阪で、ああいう相次いだいろんな事件、そういうのから分かるとおり、 それは反社会的なことはやってるわけです、それはもうほぼ組織ぐるみで。で、今でもそれは続いてて、神奈川県人権啓発センターがいろいろ明らかにしてるけども、例えばその税金関係、税務署にその申告するときに、解放同盟のね、反をしたりっていうのを今でもやってるしね、あとはあの盛り土の問題ですよね、千葉の方で盛戸土をしてた、あれも解放同盟の。 あの役員なんですよねで私も同和会関係の人から聞くと、まあ、あの人はあの解放同盟 の, あの役員のあの人はヤクザだとか言ってねそういうことをまあどこまで本当か分かんないけども同和、まあ、会自身もね結構その反社とつながりのある人が多いから、まあ、だから逆に説得力があるんですよね。で実際世の中そういうい 認識だと思いますだからこそねこういう質問が来るんだと思います。で実際ラムザイヤーさんの論文でもねかなりその解放同盟と暴力団とのつながりが、えー、書いてあるしまあむしろかラムザイヤーさんにしてみればもう解放同盟っていうのはもう暴力団そのものだみたいな、まあ、そういうふうな書き方がされてますよね。でまあ、実際そういういな 活動がされてたわけです過去に遡ればでそれも今に終わったことではなくて今でもそのことをずっと引きずってるんですね解放同盟っていうのは反射だというふうに考えて、えー、差し支えないと思いますまあ、それは公的な見解はどうこうっていうことじゃなくてまあ、世の中の認識がどうこうっていうことですそれは 今も昔も昔ですね反社会的な団体っていうのは、ねまあ、暴力団を除けばそういう暴力団との関係を隠して一見するとそのまともな団体というふうに見せかけてね例えばアスカ会事件をやってたアスカ会だってあれは福祉団体運営してたわけですからねだからひょっとするとその保育園運営してたりだとかこの高齢者施設なんか運営してたりとかやってたとしても結局やってることはその。 そのかなりね、企業からするとこう、後ろめたいようなことをやっていると、まあ、そういったことが世の中にあるわけです、解放同盟は反社、に僕は該当すると思うから、企業として付き合うのはやめた方がいいと思います、発揮士って、まあ、リスクが多いのは事実ですで、無視した方がいいっていうのも事実です、これは。その他の他団体はどううでしょうか その他の他団体例えば自由同和会とかのことを言ってるのかなと思うけどもまあそれはねあのこのチャンネルであの天野文雄さんのねインタビューなんかもやってるんでまあそれを聞いて判断していただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今回、ね、解放同盟は反社になりますかという質問に対しての答えでした。